みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はグリスサンドというテクニックを皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。グリスサンド、<笑>ちょっとこう耳慣れない言葉だから悩ねんという話になってしまうかもしれないんですけれども、スライドと似ていて音をずらして演奏するテクニックでございます。でも、スライドと似ているんだけれども、決定的な違いがちょっとあるんですよ。<笑>その話はお呼びさせていただくとして、一緒にグリスサンドを練習してみましょう。早速、ギターを持っていただいて、 そうですね、えーと。人差し指で5弦の7フレットを押さえてみましょうか。5弦の7フレット。それと、余裕があれば、これだけでもいいんですけれども、もし余裕があれば、小指で4弦の9フレットも同時に押さえてみましょうか。そうすると、こんな感じで E のパワーコードが出来上がります。5弦の7フレットと4弦の9フレット。この2箇所です。小指がやりづらければ薬指でも OK です。好きな方でやってみてください。 それで、この音をブンと鳴らした後に、グリスサウンドを下がっていきます。ちょっとやってみるとこんな感じ。<音声>こんな感じで、弾いて、ずらしながら途中で音を切るというような感じです。弾いて、ずらしながら途中で押さえるのをやめて音を切る。ずっと押さえっぱなしにして、 音を鳴らすんじゃなくて、途中で切る。これがそのグリスサンドというやつでございます。もう一度やってみましょうか。えー、と人差し指と小指でブンと引いたら、ゆっくりで大丈夫です。ゆっくりこう下ろしながら、途中で押さえるのをやめる。それで、慣れてきたらちょっと素早く。こんな感じでちょっとかっこよくやってみましょう。 さっきのスライドアート、あとスライドとそのグリッサンドの違いの話なんですけれども、さっき言いましたが、決定的な違いがこの辺にありまして、スライドはどこからどこまでというのがバッチリ決められているんですよ。3フレットから5フレットまでとか、3フレットから7フレットまでとか。けど、グリッサンドの場合はどっちかが決まっていない、もしくは両方決まっていないとか、なんかそんな感じのニュアンス的な意味合いがすごく強いんです。3フレットからどこかにいてとか、 もしくはどこかから3フレットに行ってとか、もしくはどこからからどこかにみたいな、<笑>まあそういうとなんかいアホみたいな話ですけれども、そういうのも全然実際にあります。いろんな曲を聴いていると、なんかギタリストがこういう音を出しているのを聞いたことないです か, <音楽>なんかこんなのとか。こういうのはもうどこからどこまでというのはなかなか指定しにくいものなので、演奏者の判断で、好きなようにグリスタンドしてくれみたいな感じで楽譜に書いてあったりとかします。 いろいろちょっと種類をご紹介させていただきますと、今、79フレット、E のパワーコードを弾きました。パターン1としては、この2つの音を下にずらしてねっていうグリッサンドです。この場合だと、弾いたら音を下げて、音程を下げて、途中で切るというような意味合いになります。それで、またこれ別パターンとしては、79から上がるパターン。 楽譜でグリッサンド G って書いてあって、この線がフッと上に向いてたら、上に上昇してねと。音程を上げてねと。そんな意味合いになります。やってみるとこんな感じ。弾いたら、上に。こんな感じで上げつつ、音を消してあげます。これがパターンにという感じですね。それで、他のやり方としては、こっち、えーと。こうかな。 7級に向かって下からグイっと言ってねっていうパターンちょっとやってみますとこんな感じーーーーーこんなんですで最後最後じゃないか4つ目のパターン上からこう来るパターンもあります上から7級に向けて向かってーーーーーこんな感じになりますで最後に うっとどっちも決まってないパターン。まあ、これは楽譜によっていろいろ書き方が違うんですけれども、まあ、大体こんな感じで書いてあります。なんかこうバッテンとかでウィーンと。まあ、こういうときはもう ど, こからどこからでもいいです。好きなとこから好きなとこまでウィーンと書きましょう。うん、バッテンでなんかこうなるときもありますし、バッテンからこう上がったりとかするときもあったりする感じです。で、うと初心者の方とか特にそうだと思うんですけれども、 適当って言っても、どこからスタートすればいいのよと。適当って言っても、どこまで下げればいいのよと、えー、なるじゃないですか。けど、正直この辺は楽譜にかけきれない部分なので、もう演奏者の判断に任せるという感じなんですよね。CD をよく聴いて、ああこのくらい上がっているかなとか、このくらい下がっているかなとか、なんかそんなニュアンスをつかんだりとか、もしくはもう自分のやりやすいようにやっちゃってもいいですし、僕はこれがかっこいいからこうやるんだみたいな感じでもいいですし、まあ、その辺は演奏者の自由な判断で。 楽しんでいただければよいかなという感じです。そんな感じでグリスサンドの説明でございました。スライドと違うのはどっちかの着地地点が決まっていない、もしくは両方とも決まっていない。スライドの場合は両方ともバッチリ決まっているというような違いがありました。<音楽>まあ、このね、さりげなくやってますけれども、結構このずらしながら切るって難しいと思うんですが、まあ、よかったら頑張って習得をしてみてくださいませ。また、うーともしよければなんですけれども、あの以前 うまい人っぽく聞こえるコツみたいな、なんかそんな感じの動画をアップロードしていって、そこでそのグリスサンドを使ってうまい人っぽく聞かせるにはさどうしたらいいかみたいな、なんかそんな小ネタも披露しておりますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。それでは、グリスサンドでございましたえ。うまく使えるとギターがすごいかっこよくなってくれるので、頑張って習得をしてみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>